の前だ準備はいいのか い, いよナルトああ行こうぜ B のおっちゃん この戦場もみんな頑張ってる大切な友達も今まで話したことない人たちも年取った人もそうじゃない人もみんなが一つになって頑張ってるみんながいる仲間がいるこの戦争 俺たちが絶対に勝つ落ち着けなるとバカ野郎この野郎クソ勝手日々も入らねえ所詮面に傷一つもつけられないかキュービをコントロールしたその力 こんなものではないだろう。 いうことこはここの全員そうだかつての陣中力お前の先輩たちだナルトもっとも俺好みに少し変えてはいるがなおい B やつらの目をよく見てみろ はガンじゃねえかいいよそれに長ガってやつと同じ目を持ってやがるぞマダラの目も同じだってばよ前してた面と違って穴が2つあるこの面は前のと違って特別性でな頑丈な戦闘用だいつも隠してた左目は。 やあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけかんお前らマダラは俺たちが止めるお前らだとお前らってどういうことだこの野郎マダラってあいつのことだろうバカ野郎そうお前は知っているのか 違う戦場で本物のマダラが出てきたお前は偽物だなん<笑>ならかつての名トビトでも名乗ろうか戦争が始まった今名前などどうでもいいお前一体誰なんだってばよ 俺は誰でもない誰でもいたくないのさただ月の目計画をなせればそれでいい絶望しかないこの世界に存在する価値はないお前たち人中力は美獣を取り付けさせられ絶望ばかり見てきた違うか お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよてめえにとっちゃ価値のないこの世界でも勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて そんなんでごまかして通用すると思ってんのかそんな脱製面付け替えていろいろな名前語っていくらごまかしてもてめえはてめえだこの野郎パターンは来た絶対その面ひっぺがしてやる この面を剥がすには骨が折れるぞ上等だ っます<笑>俺の相手をしたくばまずはこいつらを止めてみせよさすがにきついぜ相手は六人思いどおりに戦えない六人このままやるよりバラけさせて戦う方がよくねえかああ あえて相手にするか、ばらけるかどっちかだって迷うおっちゃんの言うこともわかるけどでも、このままでもいけるはずだ六人相手はきついぜ、少々ばらけた方が、勝率上々。ああ ここはおっちゃんの言う通り、ばらけて戦うってばよ。オレ。 戦闘開始よしうまくいってめた相手は3人 は片付いた。あとは B のおっちゃんとこだ。これで終わりだ。オウイェーおっちゃん森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。 をやれ会うよここれやおらの森、全部吹っ飛ばしま が, がうな、なんだり落とされんよ、ナルトここからが本番だぜ、なんと 人型では役には立たないかではこうするとしよう、うん 今の状態で微重化できるのかよ行け 我<音>、oh! 驚いた 待ってたぜ、渦巻ナルトお前の声はずっと聞こえてたよおお前ってばあの6人の中にいたなんでここにつかここはどこだここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界あの面の男も入ってくることはできない けに取られているようだな。あ、あこいつっては俺を食った四尾。落ち着け、孫。ナルトよ、こいつを四尾と呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名がある。 あ, あそっか名前があったんだなそのごめんふん、<笑>お前は面白いやつだで美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっすだなもともとの純粋さかそれともクラマのしつけが良かったのか クラーマクラマってキュービの名前だよ。えっキュービでも名前あったのそうっす。美獣たち全員、きちんと名前を持ってるっすよ。そっか。俺、そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも。 今の今まで美獣の名前を知らなかったこうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだお前の思いを聞き俺たちの考えも変わったこれまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった 名前すら知らなかったし素人もしない美獣たちを閉じ込め存在を否定していた俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ俺はよくいたずらやった叱られたくて人の気を引くためなら何だってよかったんだ自分が亡くなるよりは。 ずっとマシだったからな俺は人中力だけどちゃんと大切なナルトって名前があるだから自分を何でもいいなんていうあんな奴が美獣ちを言いなりにさせてんのか我慢ならねえんだやっぱり 面白いやつだ、ね、ならさっさとあのメイヤルを倒してこいあいつに美人を操られるのはムカついて仕方ないうん分かってるクラマお前も聞こえてんだろさっさとこいつに協力してやれよ 反応なしです、ね、たくいつかあいつと一緒に戦えたらって思ってるでもそれを強要すんのは間違いだクラマとは必ず分かり合えるあいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだならせめてその時まで。 私たちの力を使え大した力は残ってないがないよりはマシだろう。 私はユギトそしてこいつはまたたび俺は元四代目水影のヤグラ下のはイソブってんだ老子と孫だ藩という美獣の名は国王だ、ね、俺は歌方それと 再建だフースこっちはラッキーセブン長明あんがとなみんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ 最後に一つだけ言っとくぜクラマにもお前の声は届いているはずだあいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからなクラマ本当はお前も分かってんだろ うん、いい加減にや が, れやがれ<音>なるさて、そろそろいただくか、キュービー。<音><笑>何 ナルトしつこいやつだナルトロ心配したぜバカ野郎、この野郎すまねえでも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとかとにかくいろんなものをもらうことができた名前だとそれが何だというのだ 知だなんだな<笑><笑>教えてやんないよあの余裕一体なんだ戦闘開始 ことを語ろう人間の語ることはいつもみんな同じだ私はずっとていなしてきたことを見たとだただかたのお前らお前らお前らお前らお前らお前らお前らお前らお前 あの時に。 しいかどうか見せてもらおうかああお前を倒してそれを証明してやるあの時もガキは全てが簡単だと思ってるだから馬鹿げた夢を平気で口にする俺は木陰になるまで絶対死なねえからよあの時もだ 不开心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 素直に褒めてやろう<笑>だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ絶望的な戦力差を覆すことはできないまだだなぜだなぜそこまで堅くなに抗う なら、さっさとあのメインヤロを倒してこいあいつに美人を操られるのはムカついて仕方ないうん分かってるなあキュービー俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる 人中力のみんなと美術たちそんであいつと約束したからな約束は絶対に守るまっすぐ自分の言葉は曲げねえそれが俺の人道だ お前のざれごとには付き合ってられん、うん、あれはヤバいぞジェナどうする そんなとこでやられるわけにはいかねえんだろうわかってるだから何か方法がないか考えてんだろうがふん相変わらず諦めを知らねえ名士でやがるまあ見てろよ何とかしてみせっからさ力を貸してほしけりゃ そうしてやらんこともないぞナルト力貸してくれんのは嬉しいけどよその前にきちんと言っておかなきゃなんねえうん向こうのマダラの時はサンキューな力をくれてあれ助かったれ、レなんかするな気持ち悪い あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだそもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ことだろう今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだそう暇つぶしたお礼したのに何で怒ってんだってばよ その目つきは直らなくてもまずそういうとこ直していかねえからいつまでたってもお前とわしのチャクラをくっつけろまさかまたチャクラの綱引きかよバカ今回はやらなくていいんだよ こっちは暇だからなまた綱引きやってもいいんだぞくそぎつね力を貸しやがれお前は弱いな小僧<笑>感謝するんだな、このわしに さあ、誰を殺したいもう、てめえは出てくんなわしを怒らせたな、ナルトおめえを悪いようにはしねえから 少しの間、待っててくれ。《美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ!》 心では俺のことを認めてねえんだ化けみつならなけどナルトは違うあいつはあいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ 不器だ誰からも認めてもらえなくてあいつはもう人の心の苦しみを知っている。 ケギじゃねえおめぇはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ が遅い ナルトめキュービの力を戦闘開始おい真面目に言っておくのこの状態のに捨てられねえぞ人格完璧じゃなの持続時間はそう長くないと い, ういかにキュービでものプレのビジュアル えそうやっと助け戻せこいつ。 怪獣同士のテレパシーれの出来上がしにすっぽり チッこっちも時間だわしが力を貸せるのはここまでだナルトあとはお前が分かったあいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ 戦闘開始<音声><音声> た ま, まるがいいぞ できることはい<笑><笑><笑><だ><笑><笑> チャクラを使い果たっ恵かこの勝負俺の勝ちだチャクラがなくなってもな 渦巻きなるとまさかここまでの力を手にするとはだが俺の戦いは終わらんそして憎しみも消えることはない俺は俺の計画のためにこの歩み止まることはない 九尾と八尾はいただく<笑>必ずな逃げちまったかだがよよくやったね<笑> ラルトおい大丈夫<笑>あれだけやったあとだ、そりゃこうなるだろうぜ。ほんと、大したもんだぜ、お前はいオよ。 以上が各戦場での戦果報告となりますうん。多大な被害を受けましたがひとまずは奴に世界を奪われなかったことを喜びましょうああうちのナルトもキラー B も無事だったことだしなとはいえ ここに来て本物の内浜だらが出てくるとは思わんかった俺たち五影の力を持ってしても五角危険な相手だそして偽物だった面の男かどちらもいずれ再戦することになろう。 忍び連合として相応の覚悟をしておかなければなるまい来たるべき決戦に向けさらに作戦会議を密にしましょうまた即戦力の忍びを生み出すため格差との教育システムのすり合わせをすべきですじゃあなここまで来たら 出し押しみするものは何もない出し押しみするものは何もないかどうした、雷影殿正直なところ、この連合を組んでここまで関係が強固になるとは思っていなかった 結局は各里が己の利益のために腹を探り合い動くものだと思っていた戦争が終わればまた過去と同じ対立の関係になるものだと思っていただが結果はわしの考えを大きく裏切った。 世界は本当の意味で一つになろうとしている新しい時代少しは期待していいのかもしれんな<笑>新しい時代が本当に来るかどうかは今後の私たちにかかるる。 まずはマダラたちを倒すすべてはそれからですああとなると戦いの鍵となるキラー B とーナルトの扱いをどうするかだがそういえばほかげさま今彼はあいつならまだ眠っている。 本来ならキュービの影響もあって回復が早いのだが今回はキュービのやつもよほど力を使ったんだろう死んだように眠ってるよではだが命に別条はないじきに目覚めるそうですかそれはよかった 渦巻き鳴ると世界はゆっくりだが動き始めているお前が見せてくれた光が世界に届いている平和への道は確実に存在する平和はもう目の前だ ここはああこれは夢だな時々あるんだよなこれは夢だってわかるやつつうかなんだこれ何も見えねえこんな変な夢見るのは珍しい ちち父ちゃん、母ちゃん父ちゃん母ちゃん わかってる。 これは英雄の物語 迫る脅威にただの一度も臆することなく。 大切なものを守るため最後まで戦った。 これは英雄の物語私の愛する英雄の物語 希望をもたらすいかに七を歩もうともいかに苦境に立とうとももゆる意志はなおも高ぶる信ずる者がために核も戦う。 そのものも英雄日々がたち過去が未来に転じるともその名は微塵も朽ちることなく。 新しき時代に輪だちを残し混迷の世に今一度名は継がれるその者の英雄歴史に刻まれし神風 その名は渦巻きナルト